m a チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。m a チャンネルの m a です。皆さん、お元気でしょうか寒いです。今日はですね、最高気温が8度、最低気温が3度。もうめっちゃ寒いですね。でもこんな中ですね、バイクはですね、やっぱ乗りたい。そんな方にですね、昨年ですね、コミネの電熱ウェアをですね、導入したっていうですね、コミネの電熱ウェア何回サイズ選びっていうですね、そういう動画を出しました。 その中でですね電熱タイツこちらですねこちらです小峰の12ボルトエレクトリックインナータイツこちらを導入したんですねでなぜこれ導入したかっていうと足の先ですね足の先がですねこうあったまるんですよここですここここがあったまるんですこれがすごくよろしいんじゃないかなと思って導入したんですけれどもここのね この、何ていうんですかねこの被せる部分がですねちょっと硬くて痛くてもうめっちゃ痛くなるんでもうそこ剥ぎったりとか切ったりとかしながらですね使ってたんですけれどもパーソナルトレーニングをしてるんですよで、足がですねちょっと太くなってちょっと今まではですね M サイズを履いたんですけども L サイズをちょっと買ってみてちょっとね、確認をしてみたいと思いますじゃん こちらですね、新しく取れた商品がこちらになっておりますちょっと開封してみたいと思いますこちらですね EK11312V エレクトリックインナータイツというものです今回はサイズ L サイズになっております ケーブル類もついてきますねここなんですねここここがですねすごいこう深くなったんじゃないかなと思ったんですけどもうーん変わってないですね<笑>残念変わってないですこれが旧モデルちょっとこうこれゴミじゃないですからねこれは インナーのーですね。バイクの方の中綿ですね。変わってないですね。ここが痛いんですよ。ここがね、すごく痛いんですけど、変わってないです。